佐藤健、井上真央の体に密着。距離感エグいドラマオフショットにファンもん絶。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。俳優佐藤健と井上真央による近すぎる横並び写真に対し、女性ファンから興奮の声が上がった。1月13日から放送中のドラマ、 100万回言えばよかった TBSK に出演中の二人。佐藤は不慮の事件に巻き込まれ幽霊となった後も運命の相手と信じる優衣、井上の元へと戻ってくる洋食店のシェフ直樹役で登場する。 幽霊として優位の周りをさまようも、愛する恋人をその手で抱きしめられないなどの弊害が描かれるも、極寒のロケ中には非常に近接した距離感を満喫したようだ。2月4日、同ドラマの公式インスタグラムアカウントが更新され、もふもふな二人吐く息も白からく、大変でしたが、それでも現場は湧き合い合いです、との紹介文が綴られた。 写真には、遊園地の観覧車をバックに、厚手のベンチコートを機体の上と佐藤が並んでおり、その気温の低さが伝わってくる。これに対し、ネット上には、お似合いです。皆さんもお風邪などひかれませんように、ああ、可愛すぎます。などの反応があったほか、井上の横でその身体を密着させる佐藤の姿に、距離感にキュンです。距離感えぐい、ガンです。 仲良く温め合ってください、などの声が並んだ。実は二人の仲の良さに佐藤のファンがざわついているんです。ドラマ発表時のインタビューで、佐藤が、学生時代は、ほぼすべて井上さんを見ることに時間を費やしていた、との井上愛を口にしていたことが大きいのでしょう。また、昨年12月の YouTube 生配信、タケテレ、では、佐藤がこのドラマの魅力を語る中、 出演者を写したボードを持ちながら何度も井上を、魔王、と呼称。井上は佐藤よりも年齢が3つ上で、キャリアも10年以上先輩になるため、佐藤からの魔王予備により、二人の関係性を疑う人まで出る始末でした。テレビ史ライター。 また、アカウントは同日、2月10日放送分の第5話特別予告映像をアップし、劇中で佐藤が井上をバックハグしながら頬を寄せるシーンを公開。すでに SNS へで話題となっており、引き続き、二人の密着ぶりには熱い視線が注がれることになりそうだ。木村慎吾、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。